勇気がこれでも通るこれでもまだ動画を見ていただいてありがとうございますトリスル君の男柴尾信ですこの動画にコメント、高評価、チャンネル登録お願いします今回は本当に気楽な日帰り旅行ということで1年ぶりに長トロへ行こうと思ってここは秩父鉄道の終着駅三つ峰口駅にいます わざわざここに来た理由というのが、サブチャンネルがオシンフロントビュー用に、秩父鉄道の全面展望動画を撮りたくて、羽生から三峯手地駅まで撮らせていただいた感じですね。というわけで、名残に戻ります。そして、この動画、最後まで見てください。それでは今回の旅も始めていきましょう。 道線内はパスのー政府利用できないので乗車券は限定でお求めくださいこれがあれば寄りから三峯口までの区間のり用率をお願い大人1人5000で利用できます というわけで、長瀞駅、一連の撮りに来ました。去年は長瀞のライン下りできませんでした。なので、今回はライン下りをしたいと思います。観光を案内所がありますから、いろいろと情報を収集していきたいと思います。秩父鉄道、駅舎の工事を各駅でやっているみたいですね。 秩父の名物料理も聞いてきたのでこの後の動画でご紹介できればなと思います。ここにね発見所あります。立ち寄ってみたいと思います。すいませんチケットをゲットできました。 というわけでこれから1年待ちましたけど長瀞のライン下りをいたします地図が出てきました岩畳こっちですね去年は大回りをしてしまったんですけどいやー楽しみだ転売所の方のお話では数日前まで川の水があまりにも少なくて運行できなかったらしいんですよね昨日やおとといからの雨でライン下りできるようになったって聞いてますので楽しみですお客さん向かってますね この商店街本当一年ぶりに来たなぁ。もう早速船が止まってます。行きましょう、行きましょう。一年ぶりに来ました、長瀞の岩畳。お客さんが集まってます。 というわけで1年ぶりの悲願かなって。荒川ラインクダリー乗れますね。えー、見てください。岩畳岩畳がすごい。すごいですよ。向こう側のね。岩肌なんかも本当に素晴らしい。そしてもう船がもうスタンバイできてます。出発はだいたい11時ぐらいというお話なので。 今回乗船するコースがロマンチックコースということでここ長瀞の岩畳を出発して高砂橋まで30分のコース高砂橋に到着したら帰りはバスで長瀞駅まで戻るということを言っていますチャレンジコースから帰ってきた感じですね ライフジャケット着着用必須ななのでででてててますると少何言っても時は、ね、ていても乗りらえんんくあこちらの席だったら背中のビニールシート波をけしぶちよけなんでこちらの席だったらビニールシートはしっかりあげてください。 はどうしても行きたいるってというこ鼻は、ワイシドキずっと書いていげるんだよ。 せが穏やかでこんな水肩少ないっていうのにこれでもうねってる。 水し去年の都市山苑で「絶叫マょって言いながら「絶叫マス」じゃなくて「おお」を本当に見つかった。 水をかぶりました。 ですけどこれは変とちますよ、ね、もう一か所は、ね、徳島県にある大武家小武家町といいますがこれでもこの決勝戦ね、何でってく っているすごい静かな場所をトロと言いますこれが長いことからこちらの地名は長トロという、ね、前方の橋は水管橋という橋で水道管を通操作していた橋です細い橋なので歩行者としていた線状です、ね車 右側、ねね、の方にはボートキャンプ場が。 ま<笑>ありがとうございました写真を撮っていただきました。 これでもまだ少ないっていう話。 の方にはンあっいたいたいたいた。<音楽> この辺の岩は緑色なんですけど、これは緑色変顔と、はいうことで、雨で濡れたりすると、緑色が浮かんで、この辺のだっそういうふうにして言いましす、ね。 頑張れ。 昔てて、まあ、は, は, は, はロープで緑引っ張って車、ね、で運んだ時もあったみたいです。 今ののもがあるんでてきてらまたね上流の A コースっていうのもあるんで是非機会があったら見てくださ<音楽>、はい。 どうもお世話になりました。楽しかったです。今回の動画いかがでしたかコメント、高評価、チャンネル登録お願いします。最後まで見ていただいてありがとうございました。